皆さんこんこにちは、日本語教師のさやかです今日は久しぶりに動画をアップロードするんですがどうですか髪を短く切りましただいたい6年ぐらいずっと髪を伸ばしていて腰ぐらいまでの長さがあったんですが今回はここまで短く切りましたショートヘアー似合いますか 4 0センチぐらい髪の毛を切りましたがこの髪の毛をどうしたかというと今回はジャャパンンヘアドネーションチャリティという団体に寄付しましまたこちらのジャパンヘアドネーションチャリティという団体がどんな活動をしているか簡単に説明すると生まれつき病気などで髪の毛が少ない髪の毛が生えないということに悩んでいる。 18歳以下の子どもたちのために集められた髪の毛を使ってこのようなウィッグを作って無料でプレゼントしているという活動をしている団体ですこちらの活動に協力している美容院ヘアサロンへ行けば髪の毛を切って簡単に送ることができます私のように髪の毛が長い女の人はもちろん 髪の毛が長い男の人や外国の方など、染めていない自然な色の髪の毛であれば、誰でも髪の毛を切って寄付することができるそうです。また、JAPAN ヘアドネーションチャリティのホームページでは、優しい日本語が使われています。日本語があまり上手ではない外国人の方はもちろん、 難しい日本語の表現や漢字をまだ勉強していない小さい子どもたちでも読めるように優しい日本語が使われています。についてもっと詳しく知りたい興味があるという方は動画の概要欄にホームページの URL を載せておいたのでぜひ見てみてください。こちらの動画が楽しかったという方はぜひ いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは皆さん次回の動画で会いましょうバイバイ